皆さんこんにちは阿蘇テレワークセンターで職場体験活動をしている波の中学校2年の志賀翔太です今日は阿蘇九十国立公園管理事務所に職場体験活動に来ている川島くんと海くんについて紹介します岸間岳の登山ルート点検に密着しました じゃ、あこれから出発します。よろしくお願いします。はい、じゃあ、あちらから行きましょうか。はい。はい 今から2人にインタビューします。どうしてこの職場を選んだんですかえっと、まあ、僕の将来の夢が畜産農家なんで、まあ、畜産農家は日本の文化を守っていくことにつながると思うので、まあ、自然を守るということに関しても、まあ、文化を守ることにつながると思ったのでここを選びました何が楽しかかったですかなかなか見れられないところをまあ特別に見せても ら, ったもらったりできたのがとても楽しかったですね。 残り3日間で頑張りたいことは何ですか職場の方に迷惑をかけないようにしっかり周りに気を配っていきたいです今日1日体験してみてどうでしたか気使ったけど楽しかったですどのようなところが楽しかったですかこの方向から景色を見れてまああんまり見ないので良かったです大変だったことは何ですか 上るまでの道が入り組んでいたので少し疲れました川島君と海君の仕事ぶりを見て僕はすごいなと思いましたそれはきつくてもちゃんと写真などを撮って自分の仕事をしていたからですそれと 質 問, でき質問をした時に将来畜産農業に就きたいからこの麻生九十国立公園管理事務所に来たと言っていたのでちゃんと将来まで見据えて職場体験に来ていたので感心しました僕はテレワークセンターで職場体験をしてみて自分で取材に行ったりカメラで撮ったりするのは初めてでとても大変でしたが 取材したりカメラで撮ったりするのは楽しかったので将来こ の, このような職業に就きたいなと思いました阿蘇九十国立公園管理事務所の皆さん阿蘇テレワークセンターの皆さんありがとうございました。